佐藤健、長野メイと5年ぶりに共演、実写版、働く細胞のメインキャストに、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。共演者キラーと名高い佐藤健、33歳は、これまで数々の名女優を虜にしてきた、三島ひかり、37歳と共演すれば、顔もかっこいいけれど、心もかっこいいと言わせ。 上白石もやしゅん、25歳は、毎回自然とドキッとする気持ちにさせてくださると絶賛。現在放送中のドラマ、100万回言えばよかった、TBS 系で、佐藤の恋人役を演じる井上真央、36歳は、佐藤のことを、彼氏と呼んでいるという、近年の佐藤さんのハマり役は、一途な恋をする男。今回は、恋人に思いの丈を使えられないまま突然用去り、 幽霊になった男性という難役ですが、キュンとさせる演技を見せています。テレビ局関係者。その佐藤の次のお相手が決まった。コミック、働く細胞。講談者が佐藤さんをメインキャストに据えて実写化されるそうです。3月から撮影が始まるみたいですよ。映画会社関係者。働く細胞は、細胞を擬人化し、体の仕組みや細胞の働きを、バトルとして描くファンタジーで。 原作はシリーズ累計発行部数700万部を突破。図鑑など関連書籍化のほか、アニメ化や舞台化もされた人気作品だ。佐藤さんは白血球役。そしてもう一人の主要キャラクターである赤血球役は、長野芽衣さん、23歳に決定したと聞いています。佐藤さんと長野さんは、長野さんが主人公の、鈴江を、佐藤さんが幼馴染みの、律を演じた NHK 連続テレビ小説。 半分、青い。2018年以来5年ぶりの共演です。朝ドラの二人は、幼馴染みと恋人の狭間のような関係でした。律に恋人ができた時の鈴江の動揺は凄まじく、律を返せ。律は私のものだ。と聞き迫る長野さんの演技が話題を呼びました。芸能関係者。そもそも佐藤は長野を絶賛し、朝ドラ放送開始前の取材で、 長野さんは大スターになるんだろうなと予言。その言葉通り、長野は半分、青い、での演技を評価されてエランドール賞新人賞を受賞した。受賞式では佐藤がサプライズプレゼンターとして登壇し、18歳の10ヶ月間という大変貴重な時間をこの作品に捧げてくれて、本当にありがとうございましたとスピーチ。隣で聞いていた長野は歓喜はまり涙を浮かべ、 佐藤にエスコートされながらステージを降りる一幕もあった。朝ドラ撮影時は佐藤さんが長野さんにちょくちょく電話をかけていたそうです。長野さんは出ていいものか戸惑っていたようですが、笑い。それほど佐藤さんは長野さんを溺愛していたのでしょう。全室テレビ局関係者、幽霊役から一転、生きる上で欠かせない血液中の成分を演じる佐藤は、長野とどんな演技を見せてくれるだろうか。